こんにちは。今日は少し珍しいワイヤレスカープレイアダプターを紹介します。今まで AI ボックスを紹介したんですが、AI ボックス非常に値段がまあ高価になってきているということがあります。で、今回ご紹介するのはこちらになるんですけれども、こちらはスマートボックスというメーカーのワイヤレスカープレイスマートボックスプラスというものになります。これは普通の カープレイアダプターとは違って非常に特徴的な機能を持っているアダプターになりますので興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で、今回はこちらのアルファード、30アルファードのこちらのディスプレイオーディオでご紹介していきたいと思います。まずこちらの商品なんですがこちらになっておりまして まあ、黒のこのつや消しの、ま、こういった外観になっております。で、これおそらくなんですけれども、こスマートボックスの上に AI ボックスがあるんですが、まあ、こういった AI ボックスがバリエーションとしてあります。で、これ以前ご紹介したですね、カーリンキットっていう AI ボックスがあれ非常に好評なものなんですけれども、まあ、それの OEM 品ではないかなと思いますので、 かなり機能としては期待できるものになっておりますんで、そちらの方もご紹介していきたいと思います。で、また戻ります。こちらの方、外観になりますけれど、こちらの方、外観になりますけれども、今これ起動している状態になっておりますので、この状態からまた一回オフにして、実際皆様の使い勝手に合わせて説明をしていきたいと思います。一度切ります。で、この状態がまあ通常の 純正のナビのオーディオのまあ状態になっているとまあいうことになるわけなんですけど、この状態からこのスマートボックス、こちらの方、このケーブルタイプ C をつないでいきます。はい、この状態になります。そうしますと、こちらパイロットランプが中にあるんですが、このランプが今点滅しているんですけれども、点灯しますと、こちらが 作動して使えるようになりますので、少々お待ちいただければと思います。はい。で、今、この状態で今、つながるようになりまして、で、オープニング画面が流れます。で、これは Android 11を搭載しておりまして、で、このように、今、ローディングという画面が立ち上がるときに流れます。 で、今もうすでにカープレイが繋がっている状態ではあるんですが、これカープレイアダプターで、通常ですと、もうこの画面しか今までのカープレイのワイヤレスアダプターっていうのはなかったんですが、これは少し違っているものでして、少しこう AI ボックスに近いものになっています。で、トヨタっていうところを押していただくと、あこのような形で、もう一つ画面があるっていうのが、このワイヤレスカアダプターの 特徴になっております。じゃあ、これで何ができるのかっていうことをご紹介をしていきたいと思います。で、まず一つ目なんですけれども、え、こちら、キャストが使えます。で、キャストって何なのっていうところで、こちらご紹介していくんですが、まあ、要するに、YouTube を見たりするということが可能になります。で、その場合はどうするかということなんですけれども、こちら。 で、Wi-Fi をまずつなげる必要というのがあります。で、まあ、ここのところなんですけれども、ま、社内 Wi-Fi、トヨタ車、トヨタ車に乗っていらっしゃると方とかですと、まあ、社内 Wi-Fi が使えると思いますので、まあ、社内 Wi-Fi に接続していただくと。で、こちらが終わりましたら、戻っていただいて、で、今度は、YouTube をつなぐと。 いう作業に入ります。で、YouTube をつなげるときなんですけれども、まあ今、このような形で出てて、ここの画面のところです。ここに、このボタンがありますね。ここを押します。そうしますと、この下のところなんですが、えー、benus-1326 ってこうあるんですが、ここを押していただくと。まあそうすると、このように、 YouTube が見れるようになるということで、今、再生していますということで、今、切り替わる状況なんですが、まあ、このように、AI ボックスではないんですけれども、まあ、YouTube を再生することができるというところが、この、ワイヤレスカープレイスマートボックスプラスの、 大きな特徴になります。で、これは、もちろん、社内 Wi-Fi というものが必要になりますので、今までの Wi-Fi、テザリングで AI ボックスは使ってネット環境をつなげていたわけなんですけれども、それではダメで、社内 Wi-Fi につなげる必要というものがあります。で、社内 Wi-Fi つなげるときも、こちらのスマートボックスも、社内 Wi-Fi につなげなきゃいけないですし、かつ、こちらの 携帯の方も社内 Wi-Fi につなげる必要というのがあります。ですので、そういった環境下でないと使えないという、まあ、前提条件があるということなんですけれども、こちらはワイヤレスカープレイアダプターなんですが、YouTube が再生できてしまうという特徴がございます。はい、で、また戻ります。 それがキャストというものになります。で、こちらミラーっていうのがあるんですが、これワイヤレスでミラーリングもできるようになります。そちらの方もお見せしていこうと思います。今これキャストにつながってる状態なんですけれども、このままミラーにつなげたとしても、このうにすぐには切り替わらないといった状況がありますので、一回この キャストの接続を切る必要っていうのがあります。で、この状態で、まあ、こちら携帯なんですけれども、ここのところです。このミラーリング画面、ここを押していただくと、この VENUS の13っていうのができます。で、ここのところと一致させる必要っていうのがあるので、ここを押します。そうしますと、このようにミラーリングができるようになると。 まあ、いうことになりますので、まあ、ワイヤレスでミラーリングに接続するということも可能なので、まあ、他の、他のアプリも見ることも可能になっています。ちなみに、こちら、今、ミラーリング接続して見れないプライムビデオが見れるかどうかを確認してみたいと思います。 はい。このようにですね。お分かりいただけたかと思うんですけれども、実は、ミラーリングの HDMI ケーブルを接続していたとしても、ワイヤレスでミラーリングしている場合であっても、プライムビデオが見れないといった状況になっております。もうこれはもう iOS のバージョンアップをしていくしか方法としてはないと思いますので、 まあそこはもう待つしかないといった状況になります。ちなみに、こちらのキャストの方でもう一回確認してみたいと思います。こちらになります。で、これも、ここに、キャストのボタンがありますんで、ここを押してみたいと思います。 そうしますと、このように、プライムビデオに接続されます。準備ができましたと出ます。で、結論から言いますと、これ私実はもうやったことあるんですけれども、実はこの状態でも、ビデオが視聴できない。もうすでに出てるんですけれども、ビデオが視聴できないと言った、 状況になっています。なので、有線でも無線であっても、プライムビデオをこのようにミラーリングで見るということが今できないという状況になっていると。まあ、いうことはご承知おきいただきたいなと思います。YouTube に関しては特に著作権の問題等ないので、見れてしまうといった状況になっているということになります。はい。ということで、このキャストとミラーリングが このスマートボックスで使えるというのが最大の売りであるということになります。で、もう一つこちら USB ディスク。こちらの方も最後お見せしていきたいと思います。まあ、こういったスティックがないと使えないんですけれども、こちらに入れるところがありますので、ここに差し込んで見てみたいと思います。 で、こちら。で、USB ディスク。ビデオ。で、こちらです。まあ、今まで私が過去に撮った動画のファイルなんですけれども、まあ、こちらがちゃんと見れるようになっています。最近の AI ボックス中には、こういった動画の ファイルが認識できないものもあったりしますので、まあそこはご注意いただきたいんですけれども、これはしっかりと見ることが可能です。一回ちょっと切れちゃったんですが、もう一度入れてみたいと思います。はい。こちらです。で、ビデオ。プライベート。で、先ほどのビデオ。こちらです。 まあこのような形で割とスムーズに見れているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。かなり安いこういったワイヤレスアダプターであるとか AI ボックスを使うと CPU 自体が処理能力が悪くてかなり動きが鈍かったりするものもあったりすると思うんですけれどもこれは結構スムーズに 動画が見れているのがお分かりいただけるんではないかと思います。まあ、こういった動画の視聴の仕方も可能であると、まあ、いうことになります。で、こちらを押していただくと、このような形で、純正 の, この画面に戻ると、まあ、いうことができます。で、またここを押していただくと、このようになりまして、 で、カープレイを使うときというのは、こちらを押していただくと。で、今、未接続。ここの、デバイスネームが未接続なので、ここを接続します。そうしますと、このように、ローディング、カープレイということになりまして、まあ、このような形でカープレイも見ることが、ま、できると。まあ、いうことで、 まあ今までのワイヤレスカープレイ、今までのワイヤレスカープレイアダプターとは少し違ったものだったというのがお分かりいただけたんではないかなと思います。で、これはもう2万円以下で買えるものになっておりますので、非常にコスパとしても高いですし、基本、カープレイアダプター、ワイヤレスカープレイアダプターしか基本的には使わなくて、たまに YouTube を見たり動画を見たりすると、 いう方、また、もうこういった AI ボックスみたいなものであんまり名前も出したくないと。まあいう方にとっては非常にお勧めできるガジェットになり得るのではないかなと思います。はい。ってことで今回はこちらのスマートボックスから出ておりますワイヤレスカープレイスマートボックスプラス。こちらの方のご紹介をいたしました。